皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月21日、女神の木の育成が終わりました。これでとりあえずバージョン 6.3 のスタートダッシュは一段落した感じです。というわけで、バージョン 6.3 のメインストーリーに入っていこうと思います。まずは人間の姿になり、紹介されているサブクエストからですね、ポケット映写機をもらいました。 いちいちお家に戻る必要がなくなるので確かにこれは便利かもしれませんそして次はユーライザの髪型を増やしました新しいストーリーは新しい髪型でやりますこの新しい髪型もかなりあざといですねその後いろいろありましてこのあたりくらいまで進みましたみんな大好きパタプラさんがまさかの登場で驚きました浮き輪を手放せない様子なのもポイントが高いです